今回はとっても簡単ですはい皆さんこんにちはタートルです痩せるために運動しなきゃいけないの分かってるけどだるいなそういった日ありますよね今回はそういった日におすすめな最低限やってほしい複合筋ししを紹介していきます運動苦手な人の多くはこれぐらいしなきゃっていう大きなイメージを持ってしまってやるのが面倒になってしまう目標を持つことも大切ですが まず一歩ずつ進んでいくことが結果的5分運動をしたみたいな形になるのが一番ベストです今回は30秒ですがやり始めるとなんとなくできるよって思った方は続けてやってください最低限大切な運動はお腹をとにかく引っ込めることとお尻を締めることこの2つが大切ですなぜかというと胴体部分の筋肉が弱ってしまうと 体のバランスが悪くなるからですお腹をしっかり引っ込めることができるとお腹ももちろん引っ込みますお尻をしっかり締めることができると骨盤が整い体のラインが崩れないように保つことができます今日も一歩前進しましょう楽に座った状態でお腹を引っ込めましょうお腹をぐーっと引っ込みますとにかくお腹をぐーっと引っ込めてどんどんお腹を引っ込めます 今日はね、どこでもいいです。難しい方はね、後ろに置くともいいです。お腹をどんどん引っ込めて。キスする時もお腹が出ないように。しっかり引っ込めて。オッケー。次はお尻を締めます。ちょっとお尻を持ち上げて、グーッと締めてください。 お尻を締めるとお腹も自然とね引っ込むと思いますお尻をっと締めて難しい人はね後ろに肘ついてもいいですお尻が緩まないようにどんどんお尻を締めてこれはね尿漏れ改善とか男性によっていい改善になりますしっかりねお尻の締める力衰え、ま、ないようにオッケー。 今度は、ね、後ろに肘つきますこれでお尻をちょっと持ち上げてこれでお尻とお腹を引っ込めますちょっと肩がねだるいかもしれないですけど難しい人はね腰の下に手を置いてお尻を浮かしたままお尻とお腹を引っ込めて腰、えー、て結構お腹引っ込めるのつらいですよね どんおん中引っ込めて OK、うんうんうん、今度はね両膝抱えてお腹とお尻を締めるちょっとお尻締めるのがね難しくなります足抱えるとお尻緩んじゃうんで足抱えながらお尻の穴を締めて お腹も引っ込めて。お尻入めたらだめですよ。お尻を締めてください。オッケー。今度はね、足を横に振りながら。お尻を締めて。 お尻が緩まないように。お尻の穴を締めて。足を動かすとね。お尻の穴緩みやすいですよね。足はね、開かない方がいいです。閉じてた方がお尻が締まりやすい。もちろんお腹も引っ込めて。 最後うつ伏せうつ伏せでお腹とお尻を締める行きましょう最後はねお尻は締めやすいけどお腹は引っ込めにくいですよねお腹をしっかり床から離す感じでお腹も持ち上げてあと少しです